プューサーさん聞きましたか私、今度のファンタジー映画、ビ リ, リーナイトと天空の騎士団に出演することが決まったんです。私は妖精さんの役で、手のひらに乗るくらい小さい女の子なんですよ。あと、背中に羽が生えてて、空も飛べちゃうんです。もちろん私はそんなにちっちゃくないし、空も飛べないですけど、CG でできちゃうんだそうです。 でも、妖精さんは楽しいだけじゃないんですよ。ちゃんと私にしかできない大切な使命があるんです。それは、世界を救うために勇者さんを導くこと。勇者さんと一緒に世界中を旅行してたくさん冒険するんです。私も頑張ろうと思います。この役が決まって、パパもママもすごく喜んでくれました。私にぴったりの役だって。 ちょっとだけ心配です私本物の妖精さんに会ったことないんですちゃんと妖精さんらしくできるかなプロデューサーさんは本当の妖精さんに会ったことありますか